皆さんこんにちは松本の美穂です、えー、私兵庫県神戸市に在住しております今は、えー、緑の党運営委員そして緑の党兵庫の共同代表させていただいております私の、えー、政治を志すきっかけはまさに阪神淡路大震災です その時、学生の時だったんですけれども、えー、環境問題にはもちろん興味はあったんですが、本当に目の当たりにした阪神・淡路大震災の被害を見て、感じて、体感して、えー、自分たちの命は自分で守らないと、行政も間に合わないということに気づきました、そしてその時はあは、のー、Y2K というです、ねえー、コンピューター2000年問題というのもありまして。 原発というものは本当に危ないんだということも、えー、市民グループの方にお話をいただいて原発の危ないといとう危なさに気付いておりましたというのは、えー、震災を体験した私としては本当にインフラがどこまで潰れるのかそして通信網もどこまで寸断されるのかといったことは本当に想定がつかないわけですそれに加えてもし原子力発電所で事故が起きた場合 どの規模の事故が起きているのかということを伝えるすべさえ寸断されるで、逃げようと思っても、いつも通っている道が山で崖崩れで通れないということがもう想定外のことがいくらも重なってです、ね、変数が2乗2つぐらいになってです、ね、どうにも対処ができない対象ができないんです。でですのの、えー、本当に原発と、えー、地震いいうのは絶対両立しないつまり 地震の被災者の救援とそして被爆防護は絶対に両立しえないという確信がありましたそんなわけで、えー、緑の党の設立をずっと10年ほど前から携わってきたわけなんですけれどもその中には世界の原発を止めないと日本の原発だけ止めたってもちろん無理ですから世界の原発を緑の党としてグローバルグリーンズのネットワークで止めなければという思いで え緑の未来の時代ですね緑の党の前身団体であります緑の未来の時はえ共同代表させていただきながら台湾の第4原発を止める運動にも参加させていただいておりました台湾の第4原発は日本が一番初めに輸出をしているプラントです本当に日本は原発を自分の国でも作りつつそれをどんどん世界に輸出しようと あの当時2010年当時にすでにしておりましたそんなわけで私は地震は止められないけれども原発は止められるという信念のもとに台湾でもそして世界中でなんとか原発を止めたいという運動に足しげく、えー、通っておりましたしかしそんな他の国のことをあの頑張っている最中にもっと思っても いいない2011年の震災が起こってしまいました原発震災が日本で福島で起こってしまいました私は緑の塔を作れていなかったこともちろん議席を設けていれなかったことそれが本当に本当に悔やまれて残念で悔しくて申し訳なくてそれで、えー、本当にあの福島の方に申し訳ないなという思いでいました で、その時、私はあのエネルギーと食べ物は自分で自立しなければいけないと思いまして。お米作りの修行にちょっと出かけさせていただきました。これは去年採れたお米なんですけれども、兵庫県の神戸市の北区で採れたお米です。で、えー、放射能の検査をしたところ、見でたいことにですね。130セシウム137も134も不検出。えー、検出限界 0.8 ベクレルとか。 なんですけれどもそれでも不検出という結果が出まして、これでようやく、あのなるべくたくさんの福島の人とか関東の人とでもですねあの、なるべくもう行政がやってくれない、国がやってくれないんだったら、たくさん関西に、関西より西に呼び込んで、お米を作って、一緒に生きていくようなことができないかというふうに感じていたんです、やっていこうと思っていたんです。とこころがこの2月の月日から 大阪市がれきの本焼却によってもちろん放射能が出るかどうかっていうのはあの定かではないんですけれども必死の思いでこの福島から逃げてきた人避難してきた人たちのことを考えるとですねとても申し訳ないまたせっかくのきれいな大地を汚してしまったんではないかと本当に今も苦しい思いでいっぱいです。 今まさに私たちはヒトラーペースの時代に生きていると感じていますこの1週間の間にもですね、あの安倍政権がたった 27% しか得票率を得ていない安倍政権がエネルギー検討委員会の夏原発派を交代させると言ったりそしてアメリカに訪米した時に原発ゼロを見直すと言ってみたりそして大阪のがれきはもちろん焼却が始まりなんと 大阪のがれきの焼却をやめようと訴えていた市民を4人も交流して今も交流が続いています1人には拷問さえ拷問と呼ばれる行為さえ行われているというのが現実なんですでヒトラーというのは1928年に 2.6% の得票率のそれが始まりだったんですがわずか5年後の1933年にヒトラーは首相となっています本当に 維新もそうですけれども、もちろん安倍首相もそうですけれども、憲法を改正して、このわずかの間に、えー、日本を脱原発、原発ゼロから原発推進へ、原発、そして、えー、輸出へと転換し、戦争もどんどんでやっていける、いくらで も, もう弱いものはどうなってもいいんだという政治が、どんどんまた強くなっていく、この現状に、本当に危機感を覚えています。 この危機感をなんとかするためにも私は第一次緑の党の第一次予備選にも立候補させていただきましたが引き続き第二次予備選にも立候補させていただき緑の党をしっかりと国会に根付かせるその礎となりたいと考えています「聖ナウの思い」という映画があるんですけれども。 20年来にわたって自然エネルギーを子どもたちの未来のために作ろうとしてきたドイツの人たちが作ったあのそのドキュメンタリーの中である言葉があります、えー、私は今6歳の子どもを持つ母親なんですけれども存分にその言葉が胸に突き刺さっています母親は子どもを守るために時としてライオンのように戦わなければいけないという言葉を思い出すために、えー なんとか頑張っていきたいと決意を固めましたぜひ皆さんお母さんの方もおじいちゃんの方もおられると思いますが一緒に頑張りましょうよろしくお願いしますはいありがとうございまし た,、えーまた